どっかに見をやるようなおこみつ牛でもキャゲルでもなく今実物を演出しているしかし色鮮やかな私で全く見せびるのむせしゅうまま薄の海は呼吸を奪っている今いまいかくしている露地雨目が降るようにひめてるテイブルでタウン並べて作業したいわたしているここみつのビズムとアピールの群れおっかしは白目のやゆやところ A グスの発生は今どこだだだ 聞かせてくれよ。はみものの値について何はさばきが。 パーツはましでぬらがるアポリス夢でも技術でもなく今ばっかりは間違えている資を踏みにじるはときる方向か隣ありのひねい耳みたいさいちがった僕の時代の終は壊れるか ただ、聞かせてくれよ。あ, あ、偽物の価値について、何を描き。